今回はスクワットよりも簡単に足痩せすることができて、プランクよりも簡単にお腹に効かすことができる、ドックヨリンというのを紹介していきます。今回のエクササイズは、とっても簡単なのにしっかり効く、初級者から中級者向けのエクササイズです。各足交互に行いますので、20秒ずつ合わせて40秒のエクササイズです。簡単で効果的なエクササイズを行いたいよって方にはおすすめなメニューになってます。 はいみなさんこんにちはタートルです。 今回ですね、ドッグユリンというエクササイズを紹介していくんですけども、名前の通り、犬がユリン、おしっこをする格好のエクササイズ名になります。足痩せメニュー、腹筋メニューの2種目行っていきます。男性は足痩せ、別にいいやと思ってる方多いと思いますが、実は足痩せメニューには、弱ってる中電筋、小電筋、もも裏、姿勢を正すために大切な筋肉が足痩せメニューには含まれてます。足よりもお腹が気になる。そういった方もですね、今回のエクササイズやってみてください。スクワットよりも 簡単で効果的なんですけども、実はスクワットって、やり方によっては、反り腰になりやすくなってしまいます。おっきな筋肉鍛えた方が痩せるのかな足痩せするためにスクワット頑張ろうそう思ってる方が、実は、反り腰になりやすくなって、太ももの前の疲れが取れない。お腹が出た姿勢になってしまう。そういったことになってしまう可能性があるんです。なぜかというと、スクワットの姿勢って意外と、状態が斜めになって行いますので、腹筋よりも腰の筋肉を鍛えてしまうことがあります。そうなると、お腹と背中の筋肉の場 バランスにによっっててて反り腰ががが悪化ししお腹がさらに出ままうそうそいったことが起きます今回はその点安心してできるメニューになってますので一緒に頑張ってください。それでは2種目紹介していきます。各足20秒ずつ行います。まずは下半身を使っていきます。四つん這いの状態で足をできれば伸ばして真横に持ってきて今犬のおしっこの格好をしていると思います。このまま上げてる足を動かしていきます。 こういう感じです。足もし真横来ないよって方は、ちょっと曲げてもいいです。ですができるだけ横に持ってきて動かしてください。伸ばして後ろで動かすよりも、ちょっと曲げて真横の方がいいです。これを各足20秒ずつ動かしてください。できれば重心が軸足に寄らないように、できれば上げてる側の足の手に重心をこっちに乗せて体幹をまっすぐ保って、 動かしてくださいこういう感じです一応手は両方つきますけど重心は上げてる足の手体まっすぐ動かしてくださいそれでは頑張っていきましょういきますスタートこういう感じで動かすだけです動く幅はねできるだけ大きく動いてくださいこういう感じ犬のおしっこですーもうお尻が痛いあーかー お尻が痛い1セット目からしてお尻が痛いさあ反対いきますスタート体重は上げてる足の手ですあお尻が効いてるつま先はねできるだけまっすぐ前向けてくださいきつい犬ってすごい これでおしっこするってすごい。OK! ケしゃー。さあ、今度はしっかり腹筋体幹を鍛えることができるメニューになります。同じように四つん這いの状態から足を持ち上げて、こういう感じ。つかずに上げときます。これでキープ。できるだけ高く上げます。もし難しい方はちょっと膝をね、後ろに持ってって手を前に出して。 こういうい感じでキープもしね股関節痛くなったらたまに下ろしていいですですがまたすぐ持ち上げてキープこれがね意外と効くんです行きましょうそれでは行きますスタートこれでキープあっ結構辛い足はね横にならずにもも上向けてやあははほっほっこれね自然とねプランクみたいにね に力入ってるんですよしああもうどこが辛いか分かんないぐらい辛いさあ行きます反対真横足持ってきてこっから浮かせます行きますスタートよっしゃこれで持ち上げるあええー、いっもしねついかって頭に降りてただ上げてこれでキープできるだけ足は前です 側の腹筋のスあ、はプ、あはあ、よっしゃあ頑張っていきましょう今度は初めと一緒です真横ですいきますスタートあー、はああああああああああああああああいあああああああああああああああああああああああああ 行きます。スタート。ドリアみんな頑張って。お尻、お尻をねいじめよう。今日はしょうがない。お尻をいじめよう。血液めよう。お尻をいじめよう。さあ、あと少し。足がね、動きがね。オッケー。いや、犬ってすごい。さあ行きますよ。しっかり足し上げて。 ス、うん、このね動きたいのに動かないこの止まったままってね辛いっすよね2回だけ足上げてうううううらい大丈夫みんな頑張ってますか頑張ってっうっっっうっっ、ね、もう少しギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッ 行きますスタートどうわ皆さんどうですかちゃんと腿が持ち上がってますかこれねお腹触れないからわかんないと思いますがこれ腹筋すごい使っているんですよね実はああうおっしさあラスト最後はね肘少し前に出して膝をついて 腰を丸めたままこのまま最後にキープこれ最後20秒ですラストいきましょう頑張ってスタート<音声>最後はねこのね膝ついたプランクで体幹を最後しっかり鍛えて頑張っていきましょうあと少しお尻をしっかり締めてくださいうわ<音声>うんーあーあザー お疲れ様でした。いやー、ドッグユーリン、皆さんどうでしたかしっかりね、お尻に効いたよ、腹筋効いたよって方は、グッドボタンやコメントで、よかったら教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。<笑>